皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月10日日天の日なのののなでいいつものやつをいつももやをように回収します。今月の天の日は、カジノのすごろくで遊ぼうという内容でした。遊びたいすごろくのマップごとに、サーバー移動してパーティー募集しようということでした。遊びたいマップを指定して、オートマッチングできるようになればいいのにと5年前から言っているのですが、なかなか難しいみたいですね。 ちなみに、今日は2回やって、2回ともドレアムを倒せませんでした。バトルトリニティの盗賊は、これだけの数のジュエルを拾って納品しないと勝てないということが分かりました。普通にやったら600点くらいの納品数ですが、それだと全然足りないというわけです。ナイブレートというやつも適切に働いていたようで、今日は1時間に1回くらいしか勝てませんでした。つまり、3勝するのに3時間かかったというわけです。